跟着个 foundry, runner, t o l o m u m b o m e t some tomato, hot or d o l u m o s t 俺戦ってみたいいい一番強人はおすごご本当にんさがるイチバン・ジんイト。<音楽><音楽> 哇这里爸爸是變小边嘩谁哇唔好什影片掉民丢人我呢度都叻喎。 好之後说是氣狂山狂山宽宽宽宽 呢啲真齿心掂喎可以咁樣分開。 马先哥好所以啊才不会呀！马先哥哇谁开个唔中 やはり我々がお相手するよりもはるかにいい修行になったようですね我々では先ほどのようなトランクスさんの力は引き出せなかったでしょう とんでもない海王神様のおかげですよ。あの時のごはんさんと手合わせできるなんて思いませんでした。少年の姿をしていたようでしたが、そのごはんさんという方はどのような方だったのですかこの世界では俺の師匠だった人で、別の世界では地球の未来を救った人です。この世界のごはんさんはすでに亡くなってしまったのですが、ごはんさんがいなければ。 今の俺も、この世界の平和もなかったはずです。俺も、ごはんさんのよう。わあ、ガウンさん。れん、ごんはい、ファンです俺の目標の一人です。ごめん。そうでしたか。ごはんさんがいらっしゃらないのは残念ですが、今の私にとっては、あなたがこの世界を救える唯一の希望です。その力をぜひ。希望。 偶然ですね。ご飯さんからも昔そう言われたことがありましたよ。いえ、きっとそれは偶然ではないのでしょう。私はそう確信しましたよ、トラカさん。や、もうあの日日了。一発剣は断未ね。 すがですトランクスさん完全にゼットソードを使いこなせるようになりましたねカ王神様のおかげですよ俺一人だけだったらここまで極められませんでした正直言うとこの剣の重さで腕力が鍛えられただけかもしれないけど<笑>まさかゼットソードを初めて使いこなしたものが人間だったとはな驚きだではトランクスさん修行の仕上げといきましょう 今は宇宙で一番硬いと言われるカッチンコですこれで Z ソードの切れ味を試してみましょうわかりましたでは、投げてくださいカ、カヨウシン様、地球に動きがバビディの奴が動き出しましたああ、すか何ですかついに時が来たようです地中に行きましょう トラックさん、この Z ソードがあれば必ずマジンブの復活を阻止できます。はい。例えばじゃあ急に幸なる。あのその前にお似合いなんですけどね、君と頼みます。<笑>承知いたしました。ありがとうございます。まえせ。 到啦，让咪用 A 盒黐 I preset door。<音> とてつもない力を感じますこれがマジンブーの木なんですかいえまだマジンブーは復活していないのでバビディとその手下たちのものでしょうですがこのまま奴らの好きにさせてはマジンブーの復活は時間の問題です急ぎましょう今次不提出能量今次不提出能量 赛光也光便一隻就哥人哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥 所以在的巴西游なるほど。戏是神様との修行动。卡卡卡卡卡卡ソードの力で、あいつらを倒して卡しかし、こんな卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡それに、卡卡神様。卡かりました。トランクスさんを信じます。卡卡卡�卡�お��卡�卡�� 你唔不会乱那么葱的谁波喎！ 會吸光所以唔可以亂咁么啲氣彈過去哎呀爆爆他得得得得得！可以可以可以 嘩喎，又出啊！喂，出完未啊你真煩？真样的事情。嘩你看啦？ 哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀你呀 A 呀, 哎呀哎 摩托你们不必什么吗能不能不能不能不能不能不能不 わざと邪悪な気を強く出して、俺たちを引きつけていたのか。なんということだ。まんまと時間稼ぎですが、まだ魔人ブが復活した。邪悪なパワ無く。嗰辺のじゃ後ろろだ。そうとひため海洋神バビディ。この<音楽>小さい方が魔導士バビディ。では、もう一人の大きな方は。 ダーブラ暗黒魔界の王がなぜここにマヌケズラが揃いも揃って<笑>ダーブラいこいつからは完全体のセル以上の強さを感じるすみませんトランクスさん奴まで配下にしていたとは誤算でしたで、ですが ま, まだ魔人ブーは復活していないようです 50の幸いですそうなんだよあと少しだけ復活のためのエネルギーが足りなくてさでもこれからすそんなことさせませんやれやれねえダーブラーこいつらどうしちゃおうかそうですなブー復活の前座として我が魔力で華々しく散ってもらうというのはいかがです か, <笑>いい、ね、かりましたじゃ ラ<笑>ーブラと戦ったダメージは魔人ブーのすぐにフルパワーで復活できる量が溜まっちゃいそうだね<笑>まずいぞ下手にダメージを受けては魔人ブーの復活が近づいてしまうようだ逆に言えば復活のエネルギーが溜まる前にこいつを倒せば魔人ブーの復活は阻止できる<笑>確かにそうだがやります 魔人ブウ復活を止めるにはそれしかない。ダブル相手ではさすがのあなたでも厳しい。ここは私もお手伝いします。が、海洋神様であればまて。君とは不測の事態に備えて控えていてください。あー。哎、舊人神應該呢度死嘅。 やつらだ。あ、ね、っという間にキやかなきいたらダメだ。こんなでもそういうゲームさんおれだ、ママルだ。して、よいピ 得的得要得什么呀你想要有什么彈空天彈哎想要有什么东西你想要有想 ねえ。 しまいますっか<笑><笑>いはやっ海しさまいけない。 あなただけは死んではなりませんキビさんハハお前もすぐに殺してやるからなかいおしさら再来と神移るあなたはこの世界の最後の希望 あなたがこの世界を救える唯一の希望です。おお、ごめん、ビンシ 何が起こったのいよく 喂你要看好汤的这个我看看好發現看好看好看邊看好看好看好看好 哇成在口水幾唔嘿生嘿你！嘿 真好似卡卡洛呢整啲 哇大教人神死咯。哦，海妖神様。 同時干杯路极都死埋怨我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的我的的 球は平和を取り戻した二人の人造人間にもセルにもそして魔人ブーにも恐れることのない平和である人々の間には笑顔があふれ街は活気にあふれている人々は知らないこの平和のために命を懸けて戦った戦士がいることを。 しかしこれからもトランクスは世界の平和を守るためそしてそこに生きる人々のため戦い続けるだろう海王神様キビトさんありがとうご飯さん俺これからもこの世界の平和を 最後に残サイモニノコタキドノセンシトステ。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 有小小期待會弄來的一的了真我黑悟空看看 Cp。好今次想嚟到呢度先我想看看片嘅，留想看看 Cp。條想片看 Cp。s u b s c i b e 呢度出嚟。我下條激看前 p 片再看啦，拜拜